こんにちは、洋介ですで今日のビデオはコンセプトって何ですコンセプトは日本語に訳すと概念なんですけどアートで使う場合はなんかちょっと説明みたいな感じなんですけどテーマががああって、で、コンセプトがあります例えば夏がテーマだったとしますねかわいい動物でもいいやそんな感じのテーマがあったとしてでテーマその何っていうことですね それに対してコンセプトは例えばどんなって感じですね夏がテーマだったらそしたら具体的にそのコンセプトは夏を楽しむことがコンセプト例えばウォータースポーツをしているところの作品だったりコンセプトがその夏楽しむってことですね別のコンセプトで夏食べて美味しいものとかアイスクリームとかスイカとか食べて美味しいものっていうのがコンセプト夏がテーマって可 い, い 動物だったらコンセプトはあのすごい可愛い野生動物森に住んでる動物っていうのがコンセプトもしくは家で飼ってる動物とかもっと具体的などんなものっていうのがコンセプトになりましてテーマっていうのが物とかこととかかそういういことですね前回私の2つの動画で「コンセプト」っていう言葉をたくさん使ってしまったのでちょっと「コンセプト」という意味を説明させていただきました。 最後までご覧いただきありがとうございますではまた次回お目にかかりましょうさようなら